少しでここの海岸線を抑えることができる。頼むぞ。みんな。 白やつはまだいい江戸転生された忍びが厄介だやつらをどうにかしないと勝機はすまん待たせたキツさんここの戦いが最も激しいと連絡を受けた第二部隊の一部を援軍として連れてきたぞ 他の部隊からもいくらか戦闘員が回されてきてるはずだぜ<笑>正直助かりますどうした動きが遅いぞ長寿なんでなんでこんなことになっちゃったんだよしっかりしろ覚悟決めたんじゃねえのか 私たちがやらないと他の人たちがやられちゃうのよわかってる。わかってるけど。相手はアスマ先生なんだよ今の俺は敵でしかない。死んでる人間だ。容赦はいらん。でも無理だよ僕は先生を殴り倒すことなんてできない どうしてだ、長寿ダメだ長寿のやつ完全に戦意喪失してやがるくそ、体がこっちに来るぞ 俺たちはもう守らないで早だろ 今は守る側だっさに己の子を殺させるか優しそう吐き違えるは私たちがうな私達はその悪魔と2世と一緒にチッパンとして多くの任務を果たしただからアントリック達の戦いは嫌よそこ知尻尾としてのい作戦からこそこのデレのリズムを最小限にして止められる てこないよしン。 よや っ, オッケーやっ爆いた I hope she. 持ってるだから安心してくれそこがてめえの墓穴だ勝負あだダメだこの程度じゃまだ封印することはできねえ。 やるなと言いたいとこだがくそ、まだ浅いかすぐに復活しやがるやっぱり私たちだけの力じゃジョージーぼ、ボはお前が真に守るべきものは誰だ 守るべきものの意味を吐き違えるなお前も誓いの言葉を口にしたはずだせ先生自身を持てっ<笑> 今日からお前も一人前だ今度はお前が誓いを宣誓し子供を守り育てる番になる僕結婚できるかなジョージ。 お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるなお前は仲間思いの優しい男だだからこそ誰よりも強い忍びになる 自分にもっと自信を持てる自然になんとなく変わっていくんだと思ってた大人になってけば自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。 あなののだと思ってたけどジョージさあジョージ宣言言時誓誓いい葉は知っているな悪いここに誓う秋道十六代目当主として。 十五代目より託されし誓いを十七代目へとなりゆくわらばへと託す我秋道長次は山中なら両一族を守り木の葉を守るためいざさなぎから趙へと 長寿そうだ、少子その顔だ、サナギの殻が思ったより硬かったか、さてこっからは飛べるな、もちろん、やるぞ、いいな、来い フォローだにかかっことんは敗戦した おうう、うん、うい すごい 金縫いの術です<音声><音声>影見 しようがないナイスだ<笑>その顔だそれさえありゃお前は誰よりも強い忍びだ今は誰よりも自信満々のいい顔してやる 別れたなアスマしかまるイノそしてジョージお前らにはもう何も言うことがないまさに完璧なイノシカチョウだった。 ア ス, マアスマ先生ありがとう 行こう、二人とも。ジョージ。僕がこの戦場を終わらせる。だから、しかまるイロ、協力頼むよああ<タッ><タッ>。ジョージ。あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。 海岸戦の戦いにおいて忍び連合軍が奮闘各部隊の協力もあり敵数が大幅に減少していますよしどうなることかと思ったが海岸戦もこのまま忍び連合がもらったな、はあ、これで一日目は終わりだすぐに二日目の作戦を考えねばなら 第四を除くすべての部隊が勝利を収めたとはいえ敵はどんな切り札を持っているかわからない二日目も今日も同様慎重にな、なんだとうんどうした井上き、緊急連絡だ海岸線に面をした忍びが出現それにより 戦場が大きく動揺している模様<笑>面をした忍びだとまさか内葉まだらかその可能性が高いでしょう頭自ら動いてきたか戦闘の終わった瞬間を狙ってきやがったのか警戒が最も緩む瞬間を狙って マダラなぜ今になって現れた気をつけろみんな。 やるのはこれだけだただで渡す気はなしかいいだろうならこれをくれてやる口寄せを直せ何だ 〔〕〕〕〕喜ぶがいいこいつと遊べる機会はそう多くはない〕―行けド戸 めちゃくちゃやりやがる僕がやる僕が止めてみせるジョージ超倍化な術 軍に来るそれまで持ちこたえるんだ分かった 走。 よくやったぞ長次 大丈夫かうん僕はでも<笑>やられたなまさかあんな化け物を出してくるとは思いもしなかった時期夜だ一時収束して夜中に備えての睨み合いになる 戦局は一気に不利になった。本部との連絡を密にして立て直すぞ、ダルイ。わかってるっす。 うまくいかねえコントロール完成まだまだうまくできたら完成ガヤガヤなんかこうコツがつかみきれてねえんだよなってわけでもう一度話させてくれよ タグ、仕方ねえなおっっはつぁ悪いけどもう一度コツを教えてくれまたかよつうか前に教えた以上のコツなんてねえぞ えそうなの ?B と拳を交えるやり方がコントロール成功の近道だ繊細なコツなんて教えてもお前には無理だろう努力と根気で身につけろ。 は俺のことわかったなしかしお前もなれなれしいというかおかしなやつだなナルトこうして面合わせて話すようになったのはちょっと前からだってのに物おじしねえしえ なんでハッツァーに物おじしなきゃいけねえんだよなんで出てナルトの度胸は超度胸誰でも仲良し仲良しだがお前とそっくり青いやまあいいさっきの話に戻すがコツはもう言い切ったアドバイスはもうできねえぞ ちゃんも発音も言うなら、そうなんだろうけど、でも。言い訳して、言い訳ない。今はとにかく、拳を交える、必要。手加減なしの手合わせ、これ必要。オッケー。 すぐに始めるぜレッツスーパーバトルイーイェー<音楽>おっと返事がないぜ変だなナルトあんおし 戦闘返し なかなかのゲームコントロールはできてないうんつかどうしたさっきからうん実はささっきからいろんなとこでチャクラがぶつかり合ってる感じがしてさそれがどうにも気になってそりゃ気のせいだなここはチャクラを中からも外からもシャダン中のお前がチャクラを感じるそれ悪い冗談 ナルトのやつ、感じき始めてるだしかし、この部屋でなおチャクラを感じ取る感知力だ。このまま何が何あってお前ちゃんと作戦聞いてなかったのか外影から極秘に命令受けてただろナルトを監視して外に出すなってああ。そういえばそんなこと言われ…集中できないナルトに朗報 場所を変えるぜ、こっちにイヤッホ<音声>この先ならさらに、集中コントロールはすぐさま集中、シュうん、押し考えてな確かにこの中なら、さらにチャクラを遮断できるさっさと続きを始めるぞ、チャケランチョ ちょっとだけならいいよな。やっぱ外のチャクラが気になるし、仙人モード使って調べてみるってばよ。 止まれ、ナルト え, えイルカ先生なんでなんでイルカ先生までこんな島にこの島での追加任務が出た俺はその応援に来ただけだ追加任務今ちょうど未確認生物が出てそいつを確認しなきゃならない俺ってはいくつものチャクラがぶつかってるのを感じたそうだ そいつのせいで、そとはいえ、まだ完全に実態がつかめたわけじゃない。じゃあ俺も今回の調査はいろいろと神経を使う。それに繊細な部、だから、結果が出るまで、結果が出たら、連絡を入れてやるから。なんだイルガスもしかして。ど、どうしたんだそんな生物がいるんなら、俺が抑える自分で確かめさせてくれってばよ ナルト千人モードで感知したかなんでこんなことになってんだってばよ 隠し通すことは無理だなイルカ先生戦争だマダラが仕掛けてきたうどういうことだよ仲間が戦って苦しんでんのになんで俺に黙って隠す必要があるんだこの戦争はお前を守るための戦争だからだ俺を マダラは全勢力での戦いを仕掛けてきた九尾と八尾を奪取するためにな九尾と八尾を取られてしまえば世界は終わりだお前を守ることがこれからの未来につながるそのためにみんな命がけで戦っているなるとお前は己と戦え ここは我慢の時だ死に意味を見出そうとするがあるのは痛みとどこにぶつけていいかわからない憎しみだけ。 ゴミのような死と永遠に続く憎しみと言えない痛みそれが戦争だなるとこれからお前が立ち向かうことになってくるものだ 俺の役目はここまでのようだなるとお前だったら本当にさあ戻ろうこの戦争は全部俺一人で蹴りつける憎しみも痛みも全部俺がまとめて引き受ける 俺の役目だナルト、話を聞いてなかったのかお前の中にはキュービがいるんだぞ大人になれ少しは俺の言うことをイルカ先生は<笑><笑>イルカ先生は俺を一番最初に認めてくれた俺にとって大切な先生だ そんな人がキュービのことばっか気にして俺のことは信じてくれねえのかよナルト、俺はナルト言っちまったがバカ野郎この野郎あなたはキラービーさん でおい、ね oh, あなたにお願いがあります。なるとを守ってやってください。俺にとっちゃあいつは弟のようなやつなんです。でも俺には守れるだけの力がありません。厚かましいお願いだとは分かってます。 けど、俺にできるのはこれくらいでだからお願いしますどうかなると No! やり方が違うタンガン拳を俺に向けろタンタンえこうですか 了解だバカ野郎この野郎 あ, ありがとうございますうんそうかあんただったのかいいのかよそんな約束しちまってお前はナルトの見張り役だぞ本来この男が止められなかったんなら 誰が止めても無理なぜならナルトの心の中に常にあんたが見えたあいつの真理<笑>ナルトの中に俺がナルトに何をしたか知らねえがどうやらあんたはナルトにとっちゃ特別でも俺のラップは 軽蔑ナルトはあんたからもらったもん全部自分の中にきちんと取ってやる今日まであんたの言葉がナルトを守ってきた協力ナルトのことは任せておけ。 お願いします。第八章。二つの太陽。なんだと、それは本当か。 はい、八尾のビードのそして九尾の渦巻きになると両名が島亀を抜け出したとのことですすがでお前が島にあった説得役はどうした<笑>失敗したってことだろ ク、イルカのやつどうします 中力はわしが直接出て止めるしかない。そ れ, でお前も来いそれはいいが本部での判断はどうする<音楽>この葉の資格。 了解しましたこちらはお任せください行くぞナルトのやつ つくづく関心のスピード追いつくにもひと苦労 B のおっちゃんついてきたのかよ一人で行かせりゃ危なっかしい。 お前の行動、師匠、流しえお前を守ってくれってな、あの、イルカってやつに散々頼まれた。イルカ先生が二人は不器用でも。 愛があるよ生きて帰るぞあそりゃ当然のこととしてだこれからどうすんだ キュービチャクラモードは悪い感情を読み取れるなるほどなその悪の感情がそこが戦場のはずだオーライそういうことなら俺様ジ ュ, ジュンジュンお前を追いかけ進むぜジュンジュン行こう 私のチャクラを存在に扱いよお前の中にずっといてお前をずっと見てきたがナルトお前はいつも甘い珍しいじゃないかよキュービーお前の方から話しかけてくるなんてよ いよいよ寂しくて話し相手が欲しくなったのは分かったけど今は忙しいんだ後にしてくれお前は戦争を本当に一人で片付けられると思っているのかそうりゃ無理ってもんだお前がいくら張り切ろうともそういう話は戦争の後だじゃあな 仲間が殺されればそれに伴う憎しみが生まれる。そうなる前に相手を全て倒すつもりか。どの道相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。それを全て受け止められると本気で思っているのか。 お前もいずれペイン・ナガトのように憎しみに囚われるぞこの戦争がお前をそこに近づけるいつまでも俺をなめてんじゃねえぞ<笑>お前は分かっていない甘いのだ もう戦争は始まっている負傷者も多く出ているはずだその分憎しみもなそもそもだお前のそばにいたサスケはずっと憎しみにとらわれていただがそのサスケもお前がどうにかできたことがあったのか よく思い出してみろ幼い頃からお前はサスケの憎しみを感じていたはずだ同じ班にいたとしても長い時を同じくしてもお前はサスケの憎しみを消すことができなかった それどころか、逆に奴の憎しみは大きくなったつまりお前は誰であろうと憎しみを消してやることも受け止めることもできやしないで話は終わりか何だとどうだからって俺がおじけづいて何もしねえとでも そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービーおいお前こそ甘いんだよなんでお前はサスケ一人救えてもいないのにそんな強気でいられる 自分が決めたことに疑問持ったら終わりだサスケは何とかしてみせるし戦争だって何とかしてみせるこいつ<笑>あのチンチクリンが随分と立てつくようになったじゃねえかなあキュービー俺はな いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってるん俺を散々苦しめたお前だけど憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっからお前はバカかわしはキュービだぞ鎮竹林にどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし わしは憎しみの塊だならオ、OK、ケだ俺はチンチクリンじゃねえしそっちの方がやりがいがあるじゃあな待ってろよ どうしたなんでもね、こっちの話だう B のおっちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ どうして何かがこっちに…この大バカどもが、うんうん、ば、ばあちゃんノー、ブラザーお前らを止めに来たこれ以上叫へはいかせんこれが…キュービのチャクラをコントロールした姿か… やってのけたなナルトブラザーナルトを行かせてやってくれお願いこいつのことは俺が保証する大害何を言っているお前たちを守る戦いだぞお前らが捕まればこの世界が終わるんだろイルカ先生から聞いた なら、なぜ行こうとする大バカかお前らはそのせいでみんながやられんのは我慢んならねえみんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったってそんなの意味ねえ俺は嫌だ世界が終わるよりましだみんなそう思いお前を守るため犠牲覚悟で戦っている そのことを知って自分だけ傷つきもしないでじっとしていられることを人間できちゃいねえんだよシノこ の, の言うなお前はいかせん綱手のばあちゃんならわかってくれるだろう俺はこの戦争を止めてみせる行かせてくれ今は忍び連合の参謀として動いている。 お前を止めるのは連合の意志だおかげといえどあたし一人が別行動を取るわけにはいかんは<笑>かったばあちゃんの立場上そりゃ仕方ねえよななら無理やり行く かええな忍びでわしより早いやつはおらん四代目ほかがいなくなってからな父ちゃん知ってるのか手合わせはいくどとしたものだあれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった聞けばあやつはこの葉の三人ジライアに予言の子 救世主だと言われたそうだなだが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない奴はキュ事件で失敗したからだそこからお前は息子として何も学んでいない不確定な可能性で物事を語るバカほどそんなんで父ちゃんを知ってるって語るな 大きな産声と一緒にあなたが生まれたナトはその時俺も今日から父親だって泣いたのよそれからねそして里からマダラとキュービを遠ざけたの力のすべてを使って。 強すぎるキュービのチャクラを半分己に封印して世界の変革それに伴って起きる災いのことマダラのことそれを止めるのはこの子だと父ちゃんは 全てを、なるとあなたに託して死んだのあなたを信じきって四代目火影は失敗なんかしてねえもしどうしても行くというなら。 なおいない影そうすれば九尾復活まで一時の間時間が稼げる敵も計画を先送りせざるを得なくなる命が惜しくないようだあ。いいお前 そういうことなら八尾の俺が死んでも同じそうすりゃ敵の計画とやらも台なしナルトが行けるよう俺の命を通しビーのおっちゃんお前たち人中力は己であって己でない存在だ国のパワーバランスであり里の力であり 国と里にとって特別な存在だお前ら個人の好き勝手にはいかん立場を理解しろ大バカもがまあそうかもしんねえが俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる心意気それをなくしたらただの平器 すべこべ言うなお前たちはわしの言うことを聞いていればいい完全に頭に血が上ってやがるな今はまともに話を聞いてくれねえぞブラザーを抑えるハッザー力を貸してくれ派手にやりすぎるなよお前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだからな青いよ おちゃん大人の俺様、少年ば少年なるとは手を出すな !B! 貴様、この足に手をあげるつもりか俺もなるとも負けやしねえ、自信それが分かってる、俺たち自信いくらヘリプスをこねようと、お前たちを自由にはさせん わしの力を持ってここで止める力があっても止められない意志があるそれを見せるぜ俺様がうううう 戦闘開始、ね、ーーよっ<音 within><音然> お前をそこまで突き動かす。俺の中にはいろんな思いたくさんけど一番思い思いはブラザーから僕らだと思う僕らはて特別な存在だ僕たちは最強タンクだあの言葉を宝物だが君とは強く見られるお気に入り車両 どういうことだかともかくしてたら里と国にとって大切な存在だからこそ生かせといてやるんだおその考えが勘違いバカ野郎この野郎ブラザーは俺の実力を見誤り最後はごめんと嫌誤り こいつで決めろぜブラザーよかろう ことするラリアットになってない。とっくに理想を超えてるぜ、ブラザー。俺の中に大切なものがある限り、絶対に死なない。それがブラザーとのちぎり。<音楽> お前いつの間にここまで俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだもっと強え力になる元が入ってるこの体八尾ハチビをもらう前にブラザーからもらった俺個人として捨てられねえ言葉 それさえあれば強くいられると信じられることのほか八尾をもらう前にそうかあの時真実の滝の前で言ったあの言葉かやっと気づいたかバカ野郎この野郎お前はあれだけ。 たったあれだけの言葉で強くいられるというのか里や国にとっての俺だけじゃねえブラザーにとっての俺だだがブラザーは俺を守ろうとするあまりの気遣い俺の力を信じなくなっていった毎回人中力になればいろんなもんなくして 心ガリガリでもだからこそなくしたくないもんが光って見えてくる心ピカピカ美獣だけが力のもとじゃねえ OK 美獣が入る前に入ったもんが光り出したら太陽くらいでかかったと気づく大事 それこそが力のもとだと気づく大筋だからこそ俺は八尾を唯一コントロールできたと確信ナルトの中にもその太陽がある確信しかもそれが二つもあるのが確信二つそうだな。 確かに太陽みたいなもんかもしんねえ渦巻きなると、お前のその二つの太陽とは何だ<音声>父ちゃんと母ちゃんだ父と母波風湊と渦巻き串かしかしお前が生まれてすぐに二人は死んだはずだ このキュービの力を手に入れるとき父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた<音楽>キュービの封印を開くと母ちゃんが俺に会いに来るようチャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ俺のためにみなとね ただでは死なんと思っていたがやはり自分の息子のためにそんなことをそしてこの力をくれた時母ちゃんが教えてくれたんだ16年前父ちゃんには確信したことが2つあるって確信したことだと一つは 面をした男が事件の黒幕でこの先必ず災いをもたらすって言ってたそんで二つ目はそれを止めんのが人中力として九尾の力をコントロールした俺なんだって港はお前にすべてを託したということか己が救世主ではなかったと。 父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんねえけど俺の師匠は父ちゃんを予言の子救世主だと言ったさっき言ったことを覚えているかその救世主湊トは死んだこれを失敗でなかったとお前は言うのか 確かに父ちゃんは死んだ母ちゃんと一緒にその敵と九尾から木の葉の里を守り抜いて俺を守り抜いてほんの一瞬だったけどその時に二人が俺にくれたすっげえいっぱいのもんが やりきれるんだって俺を信じさせてくれる救世主も俺に託したんだやはりナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだな湊トがそう信じたように私もナルトに賭ける俺もだぜバカ野郎この野郎 来イカお前の判断は<笑>ブラザー相変わらずの帰還棒だ今度はあも…待ってくれここは俺一人でやる ライカゲのおっちゃんがやろうとしてること俺にはわかるナルトフ行くぞナルト 戦闘開始 何<スガウ> 防護を教えてやっ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> 状態でもいけはいろいろ託されてるもんがあった失敗はしねえ かけのおっちゃんの言う通り失敗したら救世主じゃなくなっちまうだから失敗はしねえ父ちゃんがそうしたように救世主の父ちゃんから学んだようにわしなりに試してみたくてな全力でやらせてもらった。 こののわしの最速パンチをかわしたのは波風湊に続きお前で二人目だどうやら救世主は生きているようだお前の中で行ってこい 相加戻るぞ英雄かんなぜあいつはこの場において英雄と呼ばれるのかその理由が少しだけ分かった、うん、そうか。 のものが散った多くの灯火が消えた痛みは世に広がる黒き石が天を染める。 今だけはただそこに眠り忍びたちを休息せい日はまた昇る闇を照らすため。 次に火を見るときかの者は駆けつけるだろう太陽の少年は地を走って ご苦労様でした、ライカル。ナルトとビーは戦場に向かわせた。あいつらなら大きく戦況を動かせるはずだ。思い切った決断をしましたね、ライカゲ様<笑>主覚あの二人に戦況を教えてやれ。了解です、イノイシ。ああ。 こっちはもう準備できてるナルトそれにビード俺の声が聞こえるかこの声四角のおっちゃんかああイノイチの術を使って2人の頭の中に直接話しかけて今から各戦場の状況を伝えるよく聞いてくれ あんたどこまで暁のことを知ってたお前よりは知っていたつもりだが<笑>結局俺もあんたも人に利用された忍びだお互い持っているこの強すぎる道術のおかげでな今回も10社に後回しで動かされた。 たちも誰かと戦う羽目になるお互いやりづらい相手でなければいいがななるほど江戸天聖の忍びに白い化け物が相手が。 じゃあ、まだいろんな戦場でみんなが戦ってんだな。そうだ。だったら、俺も加勢するってばよ。ここからすべての戦場へ一斉に向かう。多重影連中の術。第九章。影の戦い。 悔いを感じるな。あっちか急ぐぜビール。おっちゃんせっかちナルトのおかげでオラ様ケツカッチュン。えー